はいおはようございますラスカルでございます今日もですね家から麺の撮影でございます今回はねこちらのメニューでございます亀戸濃厚煮干し中華そば月日さんの背脂ラー油の油そばでございます月日さんのオーナーさんですね僕もかなりおっさんなっておりまして今回ねあの出産のお祝いにということで100名のね販売を記念して 7食ほどこちらをいただきましたのでこれを食べていこうと思っているんですけれどもまずねこの中に入っているものが、えー、麺タレ、チャーシューフライドオニオン辛味噌こちらの5種となっておりましてまたね別途におすすめトッピングなんかもございますまあ油そばなんでねマヨネーズとかニラとかね代表的なトッピングが書いてあるんですけれども今回はねこのメニューを7セットも頂 い, いちゃいましたこんな感じで<笑> いてことで今日はこちらのメニューを早速作っていきたいと思いますはいってことでまずトッピングの準備に移りたいと思うんですけれども今回ねついてるトッピング以外に僕が用意したのは玉ねぎとこちらのにんにく海苔、プラスだし粉も用意させていただきましたでプラスねニンニクもね入れるんだけどスライスガーリック、まあ、フライド系のガーリックも追加で入れていこうと思っておりますじゃあまずは玉ねぎをみじん切りしていきます ってことで玉ねぎは完成あとにンにくですねほい ってこといいこでで今ニンニクも完成でございますはい、そしたら具材のね湯煎に移りたいと思うんですけれどもあ皆さんのご存知の通りねうち本当にキッチンがねちょっともう狭いので二口くんのが置けないんですよなんで湯煎はね本当のところだとまずタレは3分辛味噌とチャーシュー等については5分なんだけどすいませんちょっとあの作り方をだいぶはしょらせていただいてまとめてね湯煎していっちゃおうと思います からまずはとこちらがね、タレですね。油とタレが中に入っております。プラス、痛いこちらがね、辛味噌でございます。辛味噌も入れてと。で、最後にチャーシューですね。刻みチャーシュー。こちらも一緒に入れていきたいと思います。そしたららこちらで、はい 量が多いので蓋をしてね湯煎していきたいと思いますはいそしたらこちら湯煎の方がもうだいぶ温まってきましたんでこのまま一回火を止めてと一旦このまま置いておきたいと思います重ない重ないあとは麺を茹でていくだけですお湯を入れてとはいと火にかけと入れと ちょっとお湯が沸くまでこちらの欲望を解放していきたいと思います。おっおっ で、早速ね、麺を投入していきたいと思うんですけれども、樹氷の時間が3分半から5分ということでして、向こうの部屋にね、準備をする都合も考えると、氷行よりも少し短めの3分で茹で上げていきたいと思います。はい、3分。これもね、しっかり鍋底にくっつかないようにかき混ぜてあげてください。ここのの間に、よいしょこちらの タレを入れてて準備しいいいきたいと思いますはい今7袋入れ終わってタレはこんな感じですはい OK 湯切りした麺をすべてよいしょこちらに入れてタレ自体にね油が入っているのでしっかりなじませてあげると麺同士が くっつかなくて食べやすくなると思います。ここに先ほど湯煎した辛味噌をかけていきます。で, で、チャーシューだ、チャーシュー。七袋は忙しい。 はいそしたらこちら背 ラ, ラー油混ぜそば完成でございます早速ね向こうに持ってってこちらを食べていきたいと思いますはいってことで今こんな感じで完成いたしましたじゃあうまそうなんですけどフライドオニオンであったりとか最初にお話ししたこの海苔とかねだし粉の方に関しては香りが強いのでね食べながらちょっと徐々に味変していこうと思いますで<笑> ちょっと用意したのがこのたぬきおにぎりあといなり寿司も用意したんでこれもね一緒に食べていこうと思いますいただきますまず普通に麺だけよいしょっふっふ タレの方もしっかりねあの煮干しの香りがついててかつこの全粒粉の香りがめちゃめちゃいいうんうまちょっとこの肉味噌だけう ん, まうんちょっと一回混ぜそばなんで全部混ぜちゃいますね麺はねこんな感じ見えるかな あれはうまいわ辛味噌の辛みもねほんとピリッとするぐらい全然ね辛みっていう辛みではないなうまみ程度の感じで抑えられてて結構ね辛いとは苦手でも全然食べれると思う結構ね辛いとは苦手でもうん<笑>何よりねすっ すごいあのジャンクでめちゃめちゃうまい普通にある混ぜそば系っていうのは結構ジャンクなものが多くてパンチがあってねあの苦手な方もいらっしゃると思うんですけれどもこれに関してはね多分そういう方でも食べれる肉味そのこの何ていうのうまみ甘みとかコクっていうのは強いんだけどその分ね煮干しでそれがしっかりと抑えられててちょうどいい甘梅<笑>うん そ, したらそろそろこのついてるフライドオニオンもフライドオニオンなるほどね。 もともとついてるトッピングだからうまいのは確実なんだけど味とか香りはもちろん何よりね食感がいいもちろんねあの最初からかけてしまって全部混ぜるのもいいんですけど後掛けでねサクサクのまま食った方がこれねいいかも僕は好き<笑>うんたぬきおにぎりを一緒に。 うんさっきも飲んだんですけどちょっともう限界なんでビールを。 でいいやろ、うん、そしたら混ぜそばにはちょっと必要不可欠だと思うんで海苔も。 絶対うまいもんうれ。うんうん海苔 の, の香りがねまた一層こううまみをねぎゅっと引き締めてくれるうん よいしうん、みんなラストにね残ったこのフライドオニオン全部かけちゃいたいと思います。 はい、といととうことで今こんな感じでね麺は全て食べ終わったんですけれどもちょっと最後の楽しみをしていきたいと思いますはいってことで混ぜそばの締めといえばねご飯ぶっ込みなんじゃないかと思ってやった白飯とね生卵を入れてきましたこれ絶対うまいよね一応今回はねお米3合ぐらい入ってますよいしょ ということで今混ぜ終わりました。うまそう。めっちゃうまそう。<笑>いただきます。うん、ま。うーん。 ちょっと小休憩にこちらのコーラをあは<笑>うまいにんにくとかの合間にはコーラ合うね<笑>さっぱりするうん はあ、はいということで今こちら食べ終わりましたけどもこれ忘れてたわおにぎりあお腹いっぱいごちそうさまでしためっちゃ美味しかったやっぱりね混ぜそばってすごくジャンクでいい意味でこう大雑把みたいな味が売りのものだと僕は思ったんですけれどもやっぱりこの煮干し の上品な香りとかがね後からこうふわって追って香ってくるのでただジャンクだけじゃないでんで本当食べやすくてまた次に次に行ってね食べたくなる美味しいまぜそばでしたで、ね、こちらのメニューの方がたくめんさんっていうサイトの方で購入が可能でしてでそちらのタクメンさんねあの月さん以外にも 人気店のねお店とかいっぱいラーメンであったりとかつけ麺まぜそばなんかを販売をしているサイトなんですけれども人気店なんかはねメニューの方が入荷してもすぐやっぱり売り切れちゃう傾向がありましてでもねそこを会員登録すると入荷した際に入荷しましたよって通知のメールをいただけるような機能なんかもありますんでぜひねそちらの方で皆さんの気になるお店